すごい広いですでしょ大人数だしい番広い部屋にしてもらったんだヒヒ<笑>トップバッター いただき最近流行りのやつ歌っちゃおっとうわーそのアーティストの曲私も好きなんですよしじゃあ私はやもみっはいギラリンもいっぱい歌うね。それにしてもみんなアイドルね遠慮どころかリモコンの争奪戦になってる<笑>みんながどんな歌を歌うのか とっても楽しみだわお仕事以外で皆さんの歌を聴くなんてなんだかとても新鮮な気持ちですみんなそれぞれ選曲が異なっているのね個性が出ていて興味深いわセイレーンの調べを記した魔術者我が魂に刻まれし奏で」を今解き放つ時 次は私が入れた曲のようだこれはぜひ誰かと共に歌いたい一曲なのだけれどあそれじゃあ私が歌ってもいいですか一緒に盛り上がりましょうありがとうもちろんさ<笑>琥珀と一緒に歌えるとは光栄だ咲夜さんも琥珀ちゃんもかっこいい 夜の歌声も素晴らしいですが琥珀も見事かとまさに2人のユニゾソンですね2人とも息ぴったりですごいの楽しそうだからミキも一緒に歌うな ノリノリで歌ってたわねあれって何のアニメの曲なのアニメのじゃなくてゲームのこの間タバさんと遊んだやつ天下も楽しそうで何よりだぞじゃあ自分は何を歌おうかな響きさん響きさん一緒にジャスティス5の曲を そうしようあ、ナナも一緒に歌うんだぞアイドルヒーロールミナス強制作家だえー、その設定まだ生きてたんですかうん、えー。よし、じゃあナナはハモリで入りますねナナさんもこの曲知ってるんですかもちろんですよ ちゃったんですけどねいやー盛り上がってるねアンズもドリンクバーとポテトでのんびり楽しんでるよアンズちゃんもアマナと一曲歌おうデュエットだったらカロリー消費も半分だようんいいよアマナちゃんスローテンポな曲でお願い<笑>うんふ<笑>んふんアンズっちのポテトの残りはアミ ズなんだけどあらあら3人とも楽しそうねもっと食べたかったら注文するわよあずささん注文なら私がみなさん何か食べたいものはありますか僕、このゆるふわパンケーキを頼みたいんだけど誰か一緒に食べてくれるかなマコトさんリンゼで。 よろしければ あ, ありがとうリンゼそれじゃあ頼もうかまことリンゼちゃん私も食べてみたいそれにせっかくだし他のメニューもた